六番線特急踊り子７号伊豆急下田駅到着です。危ないですので黄色い点字ブロックまでお下がりください。六番線到着の列車は特急踊り子七号伊豆急下田駅です。 この列車は特急列車です。ご利用には乗車券のほかに特急券が必要になります。おらかじめご了承ください。6番線列車は動きます。黄色い電池ブロックまでお下がりください。 東海道線下り方面、先の発車は横須賀線、9番線から発車いたします。